おっすス、っす、ちはやだよ。マリオメーカーやっていきたいと思います。さあ、行きましょう。えー、新技。ガリガリジャンプ、瞬間ジャンプ。あー、なるほど。了解した。これあれだ。ワンフレーム、つまりやれってことだろ、ここで。うわ、結構難しいんだな。オーケーできた。これはあれですね。あの、新技じゃなくて、ワンフレームジャンプの、 応用ですよねさあ行きましょうちょい鬼畜かななんかまた時間かかりそうなコースですねえー、スピランに近いコースまあスピランではない感じなのかな了解ですうわったえーほい右右右右なんだよねドア一応確認しとこうよ多分死亡やつだと思うけど お違ったオッケーボームヘかあでもボムヘ使わなくてもいけるなんで一、二でうええ爆発したこんなもんでどうオッケーでえ間か戻っちゃった よし OK 上に来た上に来た乗った右でいいのかわかんねえから右飛び行き過ぎたねなんかクッパジュニアいたよねジュニアさんいたよねそこか割と OK ですね危ねえドア入りますドカン入りますキックだよね OK はいふ<笑> かかぶぶろろうぜろうぜぜ時間あるかなかぶってうわっ OK 危ね赤いのが出てくるの待たなきゃいけなかったんじゃねえのあよかった続いてた今度は右か飛べ2のサンバリアだね OK ですねあさっきのとこでかぶってこなくても別に大丈夫だったんだね一個持ってける余裕があるんだなでも 持っていこううわ死んだ行けたから届くよねオ OK スピンだ、うん、しょうがないのああもう食らいたくなかったけどまあしょうがないですねすなんか出てくるよねえ出てこないのスターじゃないのはあ。 あーゴール見えたー。 オッケーこれ持っていけたらもう勝ちゲーでしょうどう考えてもケー、だいぶ短縮できたねスピンランなのかなーなんかちょっとテクニック系な感じもしますね最初のサムネ見るとねまいりましょう6月のあもう7月入ったわ7月の2日にいただいたコースですねクリア者はまあいるけど70秒結構厳しい感じがしそうですはい はいほっえっああるのかなるほどここにあるのかはいはっ死ぬスルーでいいなそのままでいいなこオーケー死ぬ上死ぬ今の上死ぬ最大フルマックスで <笑>はい。ああ、タイミングよくやんない。あ、タイルたここないんだ。ああ、あった。はっ、はっ。はっ、o ッケー。メモって。走る。ふうん。ふうん。え、なになになになになになになになに。これここにいりゃいいんでしょそうだよね。 下とかにいいいんでしょだよね。で、えー、何これどういういことえー、ここがね、いまいちよくわかんないんだけど、ここになんかあるんだけど、これスルーでも大丈夫なんだよね。ここがね、いまいちよくわかんないやつですね。で、ここでさらに鍵をゲットですね。で、帰ってきたこれをしっかり踏みたかった。で、帰ってくるやつをしっかり 組みたいねかぶりたいしまった取られたこれ取られると難しいぞ OK うわいけたと思ったらそっちに当たったか結局食らうなまあいけるとこまでいってみましょうかホっ、ホっ、ホっ<笑>ですよねー よしちょっと早いあーオープンねオッケー残り9秒。 投げる ?OK7、OK、秒入ります残り6秒左かじゃあはい入りましておおゴールか OK 最強のスピードランえー小学3年生なんだってありがとうございます じゃあやっていきましょうまたスピランになっちゃったけどマリオメーカーがうまい人は簡単うわっバネジャンだ最近投げバネジャンができるようになったよ<笑>どうでもいいな入りましてスピンッケイ入っちゃいけ絶対今のダメなやつだよね<笑>隙間が空きすぎうんーだいぶ。 ロスしちわ か, かんないときはんないミー。は右飛び<笑>これ絶対ちげえな<笑>これ絶対違うよ、ね、飛べははははははははははははははわははははははははははははだはははははははははははははははは よし抜けたぜわああッケーこれでいいんじゃない合わせゴールですね。お疲れ様でした。お疲れ様でーすじゃあ次行きましょう参りましょうブラックパックより早く撃破できるかなえー、送られてきたのは7月7日だけど、多分この方のコースじゃなさそう。 ブラックパックンより取っちゃいけないやつだろいや取っていいのか<笑>ああなるほどねパックンに倒してもらうと多分鍵が出なくてゴールできるじゃんなんだこれ何<笑>それ<笑>スーパーマリオブラザーズ EU2-1 のクッパトゥルーパートゥルーパーってなんだっけな おおすげえ、斜めってる綺麗。トゥルーパーって何だったかなあぶねえ赤コインをあと2枚見つけなきゃいけないんだあーなんか2の2っぽいね確かにうん製品版にありそうくらっちゃったひぃ<笑>おー止た死んだと思った今さすがに待って待って いけねえこいしさを押しちゃえば勝ちですね。OK! お疲れいご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をすみにげない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。せーの、アディオース